私はここ地元神栖市と隣の千葉県銚子市を拠点に活動しておりますえ今年ぶっちゃけは、えー、10周年ということで私たちも、えー、結構長い間参加させていただいてるんですけどもとても嬉しく思います今年塩子組、えー、最後のぶっちゃけ祭りになるかもしれないんですが、えー、心を込めて皆様に感謝を込めて踊りたいと思います5000円 よろしくお願いいたしますそれでは参ります黒潮ュ優塩小組そう So, what r is e c c anything complain mean the I comes drama? e to s and e r If ん <laughs> 感謝の気持ちを込めてお願いします気をつけ礼